皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ずきゆかりでお届けしています。8月21日、第2回大富豪決定戦、真夕社杯は A ランクまで上がりました。S ランクに上がるまでは、ポイントが減ることはないので安心です。本日は、クイーンボンバーにまつわる、引きこもごもな場面が撮影できましたので、いくつかご紹介します。皆さんの戦術考察に役立てていただければ幸いです。 いきなりパッとしない手札が来たように見えますがクイーンが2枚あるので割と戦えますまず開幕でエースとデュースを消しますこれでキングを3枚持っている私の手札がかなり強化されましたよねジョーカーを消せないのは残念ですが8が3枚あるので結構戦えそうです1ゲーム目のハイライトがやってきましたここで調光されているのはおそらくジョーカーを出すかどうかを悩んでおられたのかなと ジョーカーが出ませんでしたので私の1ゲーム目大富豪が確定しましたと思ったのですがデュースを出されました開幕のクイーンボンバーでデュースを消したはずなのになぜデュースが出てくるんですかつまりさっきの仲間カードでデュースを引き入れたってことですねこれは完全に終わりましたちなみにクイーンボンバーで2人同時に上がりになった場合はクイーンを出した人が上の順位になるようです 3人以上同時の場合は、席順で決まるのかなと思います。多分ね。2ゲーム目は、開幕でデュースとジョーカーを消されました。でも、こちらはエースを2枚持ってるので、割と大丈夫です。ただ、その他が結構きついので、スライム革命を期待する流れになりそうです。と思っていたら、革命が飛んできました。これは結構ありがたい展開なのではないでしょうか。 でも、大富豪に2連勝されたのは痛いので、ここからは最下位回避の戦いも視野に入れないといけません。革命が起きた直後にクイーンボンバーを使えたのが幸運でしたが、ここで判断を誤りました。ここではクイーンか8を消すべきでした。5を消したのは、割と意味がわからない大失敗ムーブです。2ゲーム目の大貧民が濃厚になったこの局面で、幸運が舞い降りました。仲間カードでクイーンがやってきてしまいました。 これは本当に命拾いしたクイーンボンバーになりましたクイーンボンバーそして最終3ゲーム目開幕でクイーン3枚出しのクイーンボンバーと革命が飛んできましたこれで大富豪の手札からデュースが3枚キングが1枚ジャックが1枚消えて残り3枚ですあれ そんなに強いカードを持っていたならジョーカーを使って革命にする必要はなかったんじゃないですかね3枚出しのクイーンボンバーで何を消すのかは難しいですがジョーカー持ちならスペさんを消す戦術も強そうですその後の展開を見返してみた限りおそらく革命の後はは8切りをして何かのペアで上がる予定だったんだと思いますこれで逆転1位の可能性が出てきたかもしれないと思いましたがやはりこの手札ではどうにもなりませんでした このクイーンボンバーで調校されているのも結構強いですね。ここで下手なカードを消すと、それで大富豪が上がってしまう可能性があるからです。絶対に消えないデュースを選んだのはかなり強いですね。ここで大富豪に仲間カードが来たので、戦慄が走ってしまいましたが、命拾いしました。今大会初の4位を取ってしまいました。